生まれ目を閉じた繰り返す波の音によく似ていた私の孤独をそっとさらってくれた闇に浮かぶ 水面の月触れたのは g o away! 「ひとつさえなくて かわ